こんにちは。吉本浩二です。本日はマッサージについてご説明していきたいと思います。なぜマッサージをするのマッサージの2つの効果。こんにちは。生体師の吉本幸んです。どんな、どのような時にマッサージをしたいと感じますか腰や痛みに、腰や肩や腰に、 痛みを感じたときですか肩がだるくて疲れを感じているときですか集中力が途切れてリフレッシュしたいときですかマッサージをやりたいと感じる瞬間、理由はいろいろあると思います。今回はマッサージをする目的、マッサージの効果についてお伝えいたします。何のために マッサージを行うの。マッサージの目的とは、一般的にマッサージというと、リラクゼーション、気持ちを気持ちいい、気持ちよさを求める、イランという使い方が広がっています。イランというのはちょっと難しい感じですけど、 慰安とは心を休ませることっていうふうにありますなぜ痛みを取りたいとしかしなぜか痛みを取りたいと思っている整体院や整骨院ではこのような 心を休ませるっていう、このことを避けてる、いうふうに、避けてるように思われます。私自身、思っています。しかし、マッサージで一番大事なこと、体の痛みをらげるために一番大事なこと、それは心の疲れ、心の痛みを上げることです。 そういう意味では、マッサージは僕とても痛み改善、痛みを治す治療にはとても大事だと思っています。マッサージは何のためにするのそれは、腰痛や頭痛、凝りなど、痛みで傷ついた心ですね。心を癒し、もう一度頑張ろうという、 気力回復のために行う。これが僕のマッサージに対する考え方です。マッサージの真の目的は心の元気を取り戻すことにあります。マッサージの2つの効果。1、やる気を取り戻す。マッサージを行うと体の中を循環している日の巡りが良くなります。 の巡りが良くなると今まで傷ついて失われていた元気が蘇みり養われや る, やる気を取り戻してくれますの気の巡りが良くなることによってやる気が出てくるんですねマッサージの効果に 心の緊張を解きほぐす。マッサージを行うと、体の緊張が緩みます。それと同時に、心の緊張も緩んでいきます体と。体と心は一心同体という言葉があるように、体と心は密接に関わり合っています。体の緊張を解きほぐすと、心の緊張も緩み、心が軽くなっています。 まとめ、マッサージにも役割があります。マッサージの役割は、痛みを取るだけではなく、動ける健康を動ける健康をグリに向けての最初のステップ最初のステップ、マッサージは 動ける体作りの一歩です。なので、体が動きが悪くなったり、痛みが、痛んで肩の動きが悪くなったり、し始めたら、し始めた時に、マッサージはとても効果的です。ぜひ、疲れが溜まった時、痛みが強くなった時、自分のこの手を使って、 マッサージをしてあげてください。マッサージをしてあげてください。それをすることによって体は元気を取り戻してきます。以上、マッサージの役割についてお伝えいたしました。本日も最後までご清聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。